ギャングカルチャーを、うん、何なのってってギャングって何してんのみたいな普段ギャングはもう、うん、入る入らないかとかじゃなくてもうそこの、うん、はいということで今回「ゴーデンラッシュポッドキャスト」ゲストは YouTube の人気企画 パフォー『ゼロスリー』から突如現れたバイリンガル新生ラッパー約1か月前に出したブルービームのミュージックではすでに20万回を超えるゲストはチョパカポンくんですいやーマジであの前回取り上げたもさせてもらったんだけどもうずっと本当に注目してて。 あそう、03の時とかもめっちゃいいなみたいな。ショーティーだよね。あれ最初のやつねショーティー出してからのブルービーですね、うん、そうだよね。いや、それがめっちゃショーティーも良くて。うわ、なんか。でもさ、配信して な, くないな、い曲配信してないんですよ、ね。はい、あ。え、それをなんかリオン俺がだらけついてるだけ。<笑><笑><笑>来月中には全部出そうと思ってるです、はい。もう YouTube の手ーマも全部含めて。おー来月中には 配信のプラットフォーム、iTunes とか Spotify 全部。全部出します。おお。これはちょっとチェックやね。そうっす。じゃあちょっと、それは楽しみにっていうことで、ちょっとぜひチェックしてほしいな。これがね、出る頃には、本編出る頃にももしかして出てるかもな。来月って言ったもんね。何日ぐらい出すか決まってるの来月の、まあ決まってないっすけど、うん、ん10、10日ぐらいに出せばいいかなと思ってます、ね。はあは あ, はあ、あ, あ、もしかしたらじゃあもう本編出てるかもしれないんで、概要欄に。 話してもらうかもしれないし。いしオ OK。ってことでね、まあそれでさ、東京ゼロス0 3についてなんだけど、あれって、なんか結構最近始めた企画じゃん、はい。多分。企画知ってる人とかも知り合いなの。は、なんか、オファーが来て知り合ったって感じですね。あそうなんだそへー。その前にブルービームの PV を出して、はいはい、それで多分。 いい感じだと思われてロミーさんっていう人、ね、ロミーさんって人なんだんそうあれも結構ねすごいね人気上がってて俺そっから見つけたからさあれもめっちゃいいっすよねめっちゃいいよね日本でやってる人ロミーさんぐらいぐらいだよねえー、すごいよな提供するしえちなみにさあれショーティーはあの自分の中で提供03のオファーが来た時にこのショーティーだなと思った理由とかあったりするの あーいい曲だなーと思って、ね、それにしたっす<笑>これだなーと思ってなんか h e y s h o ィ t y はなんか、うん、ちゃんとストーリー性がある曲になってるんでうん、はいはい、マイクパフォーマンスでやったらは い,、はい、いいかななるほどねああそういう理由でィーにしたんだええー、おもろいなえちなみにさあのブルービームさめっちゃ伸びてるやん伸びまだ、あ、1か月ぐらいとかでしょだ出して1か月ぐらいなのかな、うん、全然チェックしないそうなんないっす<笑> <笑>うん、しかも初めてあでもそうだよねブルービームとブルービームのリミックス2つだけどあでもブルービームの方が先に撮ってるあじゃないリミックスの方を先に撮ってあとでソロのやつ撮ったって感じ あ, あれ人生で初めて書いた曲なんでブルービームそうっあそうなのそうそれでなんかソロ初めてせっかく初めて撮った曲だから、うんうんうん、ソロをもう一応撮ってって感じですあーそういうことだったんだしかもあれ 撮ったのが半年前ぐらいだから、ははい、はい、はいいずっと貯めて、あいつ出そうかなと思って。えぇ、ー、だから今出しちゃえって感じで出しちゃっ<笑>えちょっと待って、ブルービームが初めて書いた曲ってことは、え、いつからラップやってんのラップはまあ、書いたりはしてなかったんですけど、うん。飽きしてたんですけど、レコーディングがブルービーム初めてって感じ。あ、そういうことか。いつからっていうともう、ちっちゃい頃からずっとラップ出してた、ね。ずっとラップしてて。どういう感じでラップしてたの どういうフリースタイルとかが多かったアメリカにいた時にアメリカの友達と一緒にフリースタイルとかしたり、はいはいはいはい、曲書いたりしてその頃貧乏だったんでなんかタブレットとかそこら辺のものでレコーディングして、はいはいはい、ブルービームがやっとちゃんと撮れた、はい、そうなんだやばえちなみにさブルービームここでさ披露してもらうことができるできますマジで<笑>やってくれるうん Pull it to the hood, I'll scrack i n d chop all the honey, make it s i n m catch a l a c k i n Uh, pull it to the hood, I'll scrack i n d this blue bean while your whole crew running. Uh, pull it to the hood, I'll scrack i n d pocket full of cheese s o a nigga pants hagging.、Yeah, uh, pull it to the hood, I'll scrack i n d bitch getting dough, ain't no blue flagging. Uh, yeah, yeah, Chop in t h e g a m e yeah, yeah. yeah.、Hey. 感じすね、やばいね<笑>すげええちなみにさ多分結構さ全部英語やん全部英語なんかもともとラップしてた時がアメリカなんではいはいはいもともと英語でラップしてて日本に来ても そのまま英語でラップしてるってことです。はいはいはい。でも、そういうことに 結, 結構きつさ。ああ、でも結構聞かれる、ね。そうでしょ。だ俺も最初さっき見た時日本語喋れんのかなそうそうそうそう<笑>。そ, そ, そ, そ, それが結構言われてて。<笑>えー、日本語も喋れます。そうだそう、ね、お母さんが日本人なんで。はい、はいはいはい。お母さんとコミュニケーションを取る時はずっと日本語で。ああ、なるほどね。え、どんぐらいアメリカにいたのアメリカはまあ、行ったり来たりしてるんですけど、うん。 最後にアメリカから2年、日本に来たのが2年前とか、ね。はい、あ、はいはい、あね。中学校は日本の学校も行ってたし、まあ行ったり来たりします。あ、そうなんだ。アメリカのどこちなみに。アメリカのダラスってどこダラスだ。ステキサスダラス。テキサス。おー。自分ダラスめっちゃ好きなんですよ、ね。あ、そうなんだ。やっぱ、あ、でも、やっぱ自分が来たところが一番好きっすよね、うん、みんな。あー、まあね。え、それは向こうで読めたのそれとも日本で読めたの 生まれは日本で、うん、そこ生まれてアメリカ行って、また日本戻ってきて、またアメリカ行ってって行ったり来たりする。そういう感じなんだそう。えー、マジか。え、ちなみにさ、今日本にいるけどさ、やっぱ恋しいテキサスとか。恋しいっす。マジで恋しいっすけど、うん、日本は安全だからいいない。まあ、安全よな。そう。確かに。かここにできたら住みたいっす。もう日本にってこと日本に住みたいっす。ああ、そうなんだ。けど、多分、 二年後か一年後にまた戻っちゃいます。長く戻る予定どうしよっかなって考えてるところっすね。あ、そうなんだ。家、なんか一緒に住んでる友達がいてアメリカで、はいはい。家はもうあっちなんで。ああ。どうしよっかなって感じです、えー。でも自分は日本に住みたいっす。あ、そうなんだ。 やっぱ安全が一番っす。安全なのが好きなんだよえ、なんで向こう安全じゃないの向こうはこ安全じゃないっすよ、全然。あ、結構フットから来てるの<笑>フットから来てるああ、そうなん。オークリフっていうところなんですけど。わかんねえわ。毎日人死んでるっす。でる<笑>毎日死んでるっす。えぐっ。やばいっす。やばいね。え、たぶそれもなんか結構さ、ブルービームとかの歌詞に、その今まで沿ったこととかもちょっと書いてとかしてんのあ、書いてるっす。やっぱそうなんだ。あ、でも。 あーでも書いてるっすね一応 書, いてるっす書いてるんだ結構さ多分さずっとさっきも言ったけどさやっぱ全部英語だからさ日本語どうなのかなって思う人もいると思うんだけど喋るのかなみたいな多分、はい、意味知りたいと思ってる人いると思うんだよねでもここまで伸びてるってことは多分フローとかがめっちゃいいし、ね、多分だから伸びてるやんだからちょっと和訳をなんか聞きたいなと思って和訳い け, ける自分の歌詞持ってます持ってる持ってるあれ ちょっと、まあ、一応フックはもうコピペしてるんだけど、ちょっとじゃあフックからいってみようかなお願いします。フックなら覚えてるから。ポ ッ, ップト l ルフットに行って仲間たちに Was crackin 自分もともとアメリカでやってたんですよ。それで Was crackin っていう挨拶があるんですよ、ねはいはいはい。仲間たちに Was crackin, Chapel the honey make a scene, catch a liking チョッパーって、銃の名前、んなんか大きい銃のことをチョッパーって言うんですよ、ねはいはいはい。チョッパーは100ラウンドあって歌うぞっていう。はいはいはいはい、なるほどね。ポルトでフルラウスクライク、チャップをハネメケシンキャチュラケン、ポルトでフルラウスクライク、ディスブルーピンワイヨホークーラーネは、そのチョッパーについてるビームが青で、なんでお前たち走ってんのっていうはいはいはいはい。 プルトゥルー o ンはイホークーバーネ t プルトゥルーフーラッシュクライアキンパークフォルチーズはいなくて。で、いつもなんか、なんでそんなズボンの位置低いのとか言われる。<笑>それは冗談なんですけど、<笑>ポケットにパンパンにお金が入ってるから、重たくて落ちてんだよ。<笑>チーズっていう。お金ってスラングルチーズっていう。<笑>それで、そうっすね、そのラインは。で、最後のプルトゥルーフーラッシュクライアキン、ビッシュゲリンドー、インノーブルーフライアキン、俺たちは 青い旗を掲げてるなるほどね。えじゃあマジで、XX、なんだで何かよくコメ、うん、ント欄とかに、はいはいはい、なんかなんて言うんですかね。こいつら、XX、なのってけど。よ、は、う、いはい、動画をよく見ると、うん、俺しか青いハンバンダーのつけてないんですよ。あーか確かにね。何言ってんのっていう感じなんです。そっかそっか。なるほどね。 じゃないいいいいい人にけさせななんではい、はいはいはい、なるほどなえでもあれだよねなんかさ結構面白いなと思っててさアメリカのヒップホップってやっぱさそういうカルチャーが来てるやんゲートとかさ、ね、でなんか日本と結構違うところだと思うんだよね日本のヒップホップってさまあ、もちろんかっこいい曲とかもあると思うけどなんかすげえ別物というか、うん、ただってギャングカルチャーみたいなの分かってる人が結構多いと思うんだよ ね, そうねで俺も正直あんま分かんないから、はい、俺はアメリカに六年ぐらいいたんだけど帰ってきたばっかりで。 去年10月とか9月に帰ってきたんだけど、それこそ俺 LA にいたから、で、ロングビーチの大学とか言ってたから、ロングビーチさんのあれベースやん、フッドだらけでさ、ねね、青とかめっちゃ多いよね。そうっすね。ギャングカルチャーってどういう感じなのギャングカルチャーをううな、うん、何なのって思ってて、ギャングって何してんのみたいな、普段ギャングはもう、入る、入らないかとかじゃなくて、もうそこの場所っすね。ー場所で なんかみんなカラーギャング色ごときで喧嘩してるとか言ってるけど色はただなんか自分たちをレペル色なだけで、はいはいはい、と同士も喧嘩するしあそうなのとどう士も喧嘩するし、えー、の中で、うん、と仲いいところもあるし、えー、場所っす ね, れてるっすねそうなんだも最近はあでもアメリカって自由社会じゃないですかうん、も, もう超くだらない理由とかで喧嘩してるところもあるし 女とかで喧嘩してるとか。はいはいはい。<笑>マジで殺し合いだなみたいなね、それで。そうだ、ね。だからそこは、日本はそこちゃんとしてるから、なんか、くだらない理由で人死なないんじゃないですか、はい。確かにね。だからそこ好きですね。そうだよね。そこがね、確かにねあ、さっき安全って言ってたところは、やっぱ安全だよね。あ、でも安全、そんな、完璧には安全じゃないと思うんですけど、まあ、ちゃんとなんかメリか、ね、なんて言うんですかね。 なんか、やってはいいこととやってはかんないん頭いいっす日本人ああそうなっだ。まあそうだねヤクザとかも結構ねいいそうっすね気をつけるもんねそういうのとかもねアメリカバカなんで<笑>自分で言うのもなんだけど<笑>そうなんだ、感じる誰々が死んだって言って理由はっっ て, 言って女女とか<笑>ええーね、とか女を取り合ったとかそういう感じそうっす、ね、ええグパーティー上に嫌いなやつがいたとか、うん、<笑>くだらないっ す, すげえな それで十分っラすもん ね, すね。怖いところはあるよね、やっぱね。そうっすよね。う、えーん。なるほどな。わ、まあ、でもそういうところが来たら全然違うでしょ、環境。全然違うっす。けど、アメリカも自分好きなんですけど、はいはいはい、日本もめっちゃ大好きです。うーん。マジで。ちなみにさ、日本のさ、安全なところ以外でここめっちゃいいなって思うところあったりしないの安全さ っ, きあさっきさ、安全だしさ。 いつたちは 日, 日本、安心できるみたいな。え音楽、マジ、日本のヒップホップ、めっちゃかっこいいと思うっす。あ、あそうなんだ。俺、アニメ好きなんですけど。はいはいはい。アニメ、マジで最高っす。最近ずっとワンピース見てるんですよ。おマジで、マジで最高っす。いや、でもお、休みになるやん、1ヶ月間ぐらい、休館するらしいんで、ね。マジっすかそう。えでも、自分、最近見始めたんで、あれ、長いじゃないですか。一、うん、から永遠と見てるっす。やば。あワンピース、マジで好きっす。おもろいよね、ワンピースはね。 なんか、なんだっけ、小田先生だ小田先生か、小田栄一郎だ、あの人が書いてる人、る人えー、で、なんかや、ワンピース、まじ最終章入るらしくて、えマジっすかそうマジか、終わるんだって。 終わるのか悲しいよな。悲しいす。マジ<笑>でも最終章に入るから、なんかそれを今伏線とかめっちゃ回収してて、1ヶ月休館するみたいな。えー、で、多分最終まで行くらしいんだけど。だから最近見直してる人多いんじゃないかな、えー。マジですか。うん。ネットフリックスのワンピースの映画は今、はいはい、月で全部終わるらしいっすよね、はいはいはい。あ、そうなんだ。それで自分入ったんですよね。あもう、なるほどワンピースの世界に終わるんだったらもう見てやろう。見てやろうみたいな。え、映画から入った感じいいじゃん。映画から入りました、ね。えー。で、今もう。 今、ロビンが仲間になったところはいはいはいはい。あ、そっか。映画で一からやってんだっけあれ。ストーリーで、うん。いや、違うっす。なんか劇場版みたいなやつ。そうだよね。違うよね。完全に。本編とはね。だかそのアニメをまず映画見て、アニメで今、ロビンとかもってとか見て面白いなと思って。で、ロビンのところまで。うんうん、あでもあの辺めっちゃ面白いよね。めっちゃ面白いです。あそこはマジで俺。泣けるよね。わかる。いや、ワンピースめっちゃ泣けるんよ。泣けるっす。マジで泣けるっす。<笑><笑>めっちゃね、学ぶことも多いし。面白いなんかインスポになる。インスピレーションになるっていうか。 おもろいよな。他に見てるアニメある他に見てるアニメは、スラムダンクめっちゃ好きです。あはいはい、スラムダンクが多分自分のアニメランキング1位です。マジで全2です。<笑>スラムダンクマジでいいです<笑>スラムダンクよ、ね。スラムダンクに影響されて、うん、ちょっとバスケハマってて、今道端なんですけど、はいはいはい、今じゃないんですけど、うん、ちっちゃい頃、はい、結構バスケやってた一人す。えー、人バスケみたいな。一人バスケだ、もうだし、アメリカの友達ともバスケしてたん 自分バスケは誰にも負けない自信あるす。おお、ー、ね、やばいね。<笑>あるちっちゃいんですけどね、身長は。結構ドリブルとか、リとかツリー打ったりするツリーとかは打たないですけど、うん、ドリブルがマジで好きっす。ええ、ー。でも自分で持ってってツーポイントみたいな。そうですね。なるほどね。バスケマジ好きっす。そうなんだ。日本って結構あそこ少ない。まあ、東京にあんのかなわかんないけどさ、アメリカとかあったらさ、公園マジでさ、 バスケどこでもあるやん。あ、そうっすね。バスケ場っていうかさ、コート。日本では、あのー、光が丘公園って知ってますわかんない。俺東京じゃないよ。あ、マジっすか そ, う そ, う そ, うそこでちょこちょこやっ、あ、まあ2回ぐらいなんですけど、ねうん、ちょこっと日本来てやります、うん。楽しい。う。そうなんだ。やば、光が丘公園ね。光が丘公園、ね。ちょっとチェックしてみようかな。うん、そうなんだ。<笑>え、さっきさ、日本のヒップホップのシーンの話してたよはい結構さ、さっきちょっと、ま、さっきの話ちょっと戻るんだけど、 なんか俺結構ヒップホップ、日本のヒップホップとアメリカのヒップホップって結構違う気がするんだよね。まあ違うっすよね。なん か, かカルチャーだとは思うんだけどあー、なんかさっきのギャングのところとかに戻ると思うんだけどさ、結構元々のさ、ヒップホップの歴史ってさ、そういうところから来てるじゃん、ストリートのことを歌ってみたいな、ね。でも日本ってやっぱそういう経験した人すごい少ないからさ、どうしてもさ、あんまり一般に受けないからさ、なんか今売れてるなんかアーティストとかはさ、結構さ、なんて言うんだろう、ちょっと日本のヒップホップで独特っていうかさ、うん、なんか、 面白いなぁと思ってて。面白いっす。面白いよねい。どういうところがさ、なんか、好きうう日本のヒップホップの。好きなアーティストがいる、ういう逆に。<笑>好きなアーティストか、ええ。どういうところが好きなのか。もう全部好きっす、ね。全部好きなんだ。好きっす、ね。そうなんだ。なん見てて面白いっす、うん。あー、そうなんだ。なんか自分、アメリカの中で、はいはい なんかここはこういうヒップホップ、ここはこういうヒップホップってあるじゃないですか。はいねうん、自分、日本もここにあるとしても、日本はもうこれでこういうヒップホップなんだててあーでもねそれはめっちゃも う, そう、ね、そうだよね。違うよね。よねまあ日西海岸と東海岸違うとかと同じようでう、日本は日本のヒップホップってなんかあるよね。言葉にしづらいけどさ。そ う, そうしかもなんか日本語って言葉数が多いじゃないですか。うん、細かいところまで言えるじゃないですか。はいはいはい、だからそこもちゃんと 伝, 伝わってていいなと。あ アメリカだと言葉が少ないじゃないですか。だから確かにね。あ、でも書けることが上手っすよね。アメリカは何々と何々を書けてパンチランにみたいな。はい、はいはい。それを日本語でやってる人たちはすごいなと思います。はいはい、なるほどね。ああ、確かにね。そうね。いろんなスタイルあるけどね。確かに。でもなんかインフミづらいよね。日本語って イ, っ、ね、イメージある。そうっすよね。それでうまくやってる人すごいのすごいっすね。マジ まあ俺の次のアルバムも日本語なんで。日本語出すの日本語数曲出そっかなって。えー、それはフルでってことそれとも日本語をたまに入れるみたいなそれは、まあ、シングルでは日本語フルも出す予定なんですけど、次のアルバムではちょこちょこ日本語入れるってことです。アメリカに日本語のなんか凄さを見せたいんで、うんはいはいはい。あー、そういうことねそ。それもいいよね。面白いよね。 えー、でもしかもさ、英語でやってる理由はなんか理由あったりするのなんか、あえてやってるのか、それとも単純に一番楽だったとか、ラップする上でみたいな。も自分のクルー、COE っていうクルーがあるんですけど、はいはいうんうん、みんなアメリカの人だし、ごめん<笑><笑>クルーの人みんなアメリカの人だしあ、はいはい、なんて言うんだろう、もうそこで始めたものだから、そのまま英語で突き倒そうと。ああ、そういうことなんだ。へえー。めっちゃ面白いと思って。 まあ、だって<笑>なんかあ、分かんない、TikTok でもちょっと話したんだけど、日本で、やっぱさ、日本で売れようと思ったら、日本語入れないと売れないとかさ、あ心配になんない、そういうこと。まあ、売れてるからなも、ね、もうすでにめっちゃ買いってるしね。そうっすか、ねうん、でも自分なんか、楽しいからやってるんで、ああ。そうっそっか、売れようとしるってないっていうか。売れようと、まあ、売れたら嬉しいっすね。うん、そうっそうか。でも、楽しんでるって感じですね、音楽。はいはい も遊ぶものじゃないですか。まあそうだね。本んそうだ ね, でるって感じですね。なるほどね。でえー、でも日本語も入れるってことで、それもなんか楽しいですそれも楽しいかなと思っ て, って。そうだね。やってます。いろいろやって。え、それいつも。かませてます。かませてるゃかぶせる。おぉ、超楽しみやね<笑>やばいね。やばいっす。いや、ちょっとの何曲ぐらい入れる予定なの アルバム全部で10曲で、そのうち日本語が入ってんのは2、3曲ぐらいですかね、えー。多分そんぐらいだと思うんです。おぉ、そうなんだ。ちょっと楽しみやな、でもね。お願いします。おいします。みんなチェックし て, て、ぜひね。チェックお願いします。てか、今頃なんだけどさ、チョッパカポンってどっから来てんの、名前。チョッパカポンは、面白いんですけど、これは、うん、えっと、ベストキットってわかるっすかあのジェイデン・スミス。わかる それアメリカにいたときに、自分今似てないんですけど、うん、幼かったとき、ちょっと似てるって言われてて、えー、でなんかカンフーってなんかチョップとかするじゃないですか。あーそれのチョッパーあそこのチョッパーなんだ。そうっすえ、あそういうことそ う, そうそう。別にエネルギーチョッパーのファンだ。<笑><笑><笑>よく聞かれるんですよ。う<笑>別にファンとか出ないです。あそうなんだ。<笑>大きい で, すえー、で、カッポネは。うん アルカポネとか、うん、そっち系から。カポネなの。もしかして。カポネ、英語だったら チ, チャップカポーン。だよね、チャップカポンーポン。ああ、で、日本語でチャップカポネ。ああ、なるほどね。なるね、カポネはやっぱそうなんだ。あのギャングの。イタリアンマフィアの。カポ ネ, カポネ。カポネだ。結構使ってる人いるっすよね、カポネって。いるかな。エルエカポネとか。なんか。いる。アーティスト。こうなくなっちゃってるんですけど、うん。はいはいはい、あ、そうなんだ。 すごい人が使ってて。俺もそういうすごい人たちになりたいなと。思っなるほどね、そこから来てんだ。チョパ、カポネ、ね、チョパカポン。そうええー、おもろいな。なんか多分、なんかやっぱ多分ゼロさんとかさ、ビームとか。ブルービームとか見てる人が結構多いと思うんだけど。多分、なんか自分自身、なんかそのチョパカポン君自体のことを知ってる人結構なんか少ないと思うんだよね。だから。 なんか、趣味とか、まあ、さっきアニメの話してたけど、趣味一番好きな趣味あったりする趣味か趣味絵描くことが好きっす、ね。絵描くのあ、でも昔言っていいのかなか壁に落書きとかする。ああ、タグってこと学生ぐらいの時にそういうのが好きで今は友達と遊ぶことが好きっす、ね<笑>そなん。そうだっす。 結構え結構さあの結構さミュージックビデオブルービームのミュージックビデオにさ、はい、何人ぐらい出てたかちょっと数えてないけどいっっ結構出てるやんそうっす結構あれがもうみんな一緒にいるクルーなのあれはアメリカから来てる人が数人いて、はいはい、で日本のあの、練馬を中心として活動してる人がいて、はいはい、ベネの周り、うんうんうん、でみんな集まって撮ったって感じあそうなんだその日本とその、アメリカの黒人とかのコラボ がいいかななと思ってあなるほどねの僕の周りの人とベネの周りの人が集まって作ったみたそういう感じだったんだえちなみにさベネ君とのさ出会いはどういう感じなのベネとの出会いは自分が2年前にアメリカから日本に帰ってきた時に、うん、KTB っていう自分の髪の毛ヘアスタイリストがいるんですけど、はいはいはい、その人の地元が練馬で。はいはい ベネと一緒でそこからつながっていったって感じですよ、ね。うん、あ大体そのヘアスタイリストの KTB とう人に繋げてもらって、うんうん、は い, はい、はい、繋げたって感じです、ねケイ。ケイザ・バーバーケイザバーバー・イザバーバース。そうだよね。ケイザ・バーバーそっかそっか。ちょっとなん か, なんか見たわ。マ、ま、ジ、あ、ですかなんかケイザバ ー, バー。あれ出てなかったなんかのパフォーマンスでも出てるよね。誰かのパフォーマンス。っっあれチョパルのに出てなかったっけ ?KTB っす か, かうん。 あベネベイビーとなんかコラボ曲みたいなの作ってたああそっか そ, うかそうっかそれかもしれないだから知ってんのかそうっすで自分のが多分8月9月に KTB とコラボしてます ね, するますねえあのコラボってなんだビート作ってんのあの人いや違うっすねあのバーバーとラップの、はい、を動画で一つに収めるっていうそういうことそうっす、ね、あそういうことだったんだあなるほどね なるほど、なるほど。結構面白いこと。面白いね。新しいことしてるっす。いいね、いいね。え、それちょっとおもろいな。俺のすげえ親友も、それこそフィリー出身のやつがいるんだけど、うん、そいつもバーバーで、ノリって名前んで、今アメリカにいるんだけど、えー。そいつも結構なんか、今曲とか出してるんだけど、そいつは。でもなんかバーバーとヒップホップ結構繋げようとしてるから。えー、結構密接よな。繋、えっと、がるっすよね、あっちに。うん、繋がるよね。バーバーとヒップホップは最近日本のクラブで、 なんかバーバーブースがあって、コラブの中に、はいはい。それびっくりしたす、ね。えー、やばいね。こ い, いです。やばいね。やばいっす。自分も、ちょっとバーバーの学校を少し行ってて。あ、そうなんだ。そうっす。えー、絶対つながるなと思ってたっ、ね。はいはいはい。はい、そうっす、ねえーそ、髪型とかはさ、はやっぱり k t v に違ってってる感じなんだ、KTV、これ今さっきも3時間前はもうみ そう、座って、やってもらってたって感じですやばいね。やばいっす。マジでうまいっす。うまいよね。めっちゃ綺麗だよね。ちょっと取れる。ちょっと見せれる。こう、っ こ, こいいよね。取れる。見せってると思う。それ上、ツイストっていうのこれはタイトロープっすタイトロープだタイトロープっす。えー。結構毎回変えてるよね。あの。毎回変えてるっすね。うん、ブルービーム1は、 多分コーンローだったっけなそう、コーンローだっ た, ーた。ああ、そうだよね。リミックスの、でもこ、こう、後ろにやってる意味、あ、待って。あリミックスが多分コーンローです。そう、リミックスがコーンローんだそうそう多分オリジナルは。オリジナルが、でもあれ、リミックスを先に取ったって感じなん、ね、あそっかそっか。 行ったか<笑><笑>そうかえそでもそれは結構さ自分の今スタイル見つけてる感じはどれが一番いいかなみたいな感じそれとも全部やるのを楽しいみたいな感じじゃんいやーどうなのかなもう夏はコンローで冬がこれって感じです暑いじゃないですか、えー、これだとああなるほどね邪魔にならなければいいかなあー確かにね結構長いもんねどんくらい長いのそれほど言たら。 多分ほどいたらここら辺まで、うん。マジで結構そんな長いんだ。マジ長いっす。やばや。俺も最近久しぶりにほどいてびっくりしたさ。うん、<笑>こんな長いやたんだっていう。<笑>マジびっくりしたっす。<笑>で短くなるね。俺もちょっとやってんだけどさ。今ちょっとあれだから。見せれないんだけど。<笑><笑>そういう時あるやん。なんだけど。ど<笑>結構俺なんかアフロみたいな会話やったしててあでなんか、こんなお染まるんだなみたいな。なんか最近もいろいろやってたんだけど。自分も一時期外したらアフロだったんですよ。うんはい、はい。 で、ずっとコンローして、次外したら、なんかもう重すぎちゃって、下に降りてきてるんですよ。えーそ、そんなに伸びてんだ。めっちゃ伸びてるっす<笑>面白いっすよ、マジで外したら。誰か分かんなくなるっす。<笑><笑>ちょっとそれ分かるよね。<笑>例えばさ、届いてる時に、俺とかもさ、最近やり始めたんだけど、いろいろ。で、前の人とかも、なんか、あれあ、あったはずなのに、 始めましたみたいな。<笑>それで、あ、いや、前会ったことありますよ、みたいな。あ, あー、みたいな。考え変わって気づかなかったっす、みたいな。<笑> あ, るすあるよねある、そういうことねあ。あるあるです。で<笑><笑>おもろいよな。<笑>あるあるすぎて。<笑>そっか。あって、まあ、ちょっと話戻っちゃうんだけど、やっぱブルービーム街、結構勢いすごいじゃん。で、結構最近のことだけど、なんか変わってきたなって思うこととかある。変わってきたなあ、街中歩いてると。<笑>はい。 俺のこと知ってるっていう人が結構いて山手線とかは結構見られちゃうっすだ最近電車乗らないようにしてるすええー、声もかけられる声かけられるっす、ね、あそうなんだで、びっくりしたのが大阪行った時に大阪の人も知っててマジで嬉しかったっす、ね、それ嬉しいね全国に広まるのね嬉しいっすそっかそえ、ちなみにどういう年齢の人が話しかけてくる感じ オーディエンスとかなんかどんな感じどういう年で、自分と同じぐらいの年齢の人が結構聞いてるんですよてか何歳なの自分今年21です。あ、そうなんだ、21歳なんだ。<笑>すげえな。え、いくつですか俺、はい、今年で25になるね。25、4歳そうそうそう。4歳だね。俺と俺の弟と同じさ、うん、あ、そうなんだ。弟いるんですよ、実は。弟いるんだ。弟弟え、家族何人ぐらいの 家族はお母さん、弟、俺って感じですね。うん、はいはいはい。そ う, そうなんだ。でも自分、15歳ぐらいの時から一人暮らししてるんですよ。あそうなのうだからもうずっと一人っすね。へ、え、ぇー。でも弟ともちょこちょこ連絡取ったりして。はいはいはい。弟は今どこにいるの弟は沖縄にいます。沖縄にいるんだ。身長バカでかいんですよね。あそうなんだ。デネ、えーね、ベイビーと同じ年齢で、うん。 身長も一緒でごっつさんも一緒っていうマジで、えー。<笑>似てます。似てるんだ。だから仲いいところもあんのかないや、まあ別に特にそんなこと、ね、特にそんなこと ね, すね。でも結構仲いいでしょ仲いいっす。あ、そうなんだそうす、ね。それはやっぱ音楽やってるからっていうのもあったの音楽。まあ最初二人とも出会った時は音楽してなかったんですけどあ。あ、そうなんだ。なんか自然とお。 音楽し始めて、自然と一緒にバズッてまあそうだよねなんか割とねこの二人俺もさこの二人の愛情めっちゃいいなってもう思ったのさな ん, なんかチョパはさもうずっと英語やんそうそうでもベルベイビーは結構さ俺もさ結構それに慣れるんだけどさやっぱさ 俺たちが日本語しゃべるとえってなるのよ、多分でいろんな人が。<笑>なるそ う, <笑>そうでもさ、ベルベビーってずっと日本語やん、まあ、ほぼそう。英語の単語 ほ, ほぼ入ってないみたいなさ。そ, そのなんか、感じもめっちゃいいなと思って、なんか相性もめっちゃいいなっていうのを勝手に聞いてて思ったけどね。<笑>ありがとうございます。2、うん、人で結構ライブとかもするんでしょう<笑>最近は結構してるっすね。ね。そうっすね。ストーリーも結構見るし。福岡行ったり。おっ、マジであ来月福岡で。うん。 もう結構最近やらせていただいてます。やば、そうなんだ。他に地方とか行った福岡来月だけど、そこの前に。徳島行き最近徳島行きました。徳 島, 徳島行って四国か、ね？四国だ。ワッツソンくんっていうラッパーがあって呼、はい、んでもらって楽しかったですめっちゃ。ああ、ワッツソンくん徳島なんだ。ワッツソンくん徳島です。へえ。そうすね。そうなんだ。え、その。 ウォトソンライブに2人がゲストとして行ったみたいな感じそうっす。えー、そワソン君のなんかリリースパーティーみたいな。はいはいはい、はい、なるほどね。どうだった徳島のクラブとか。え、めっちゃ楽しかったっす。あそうなんだ。マジで楽しかったっ。暑い、結構。暑いっす。えー、暑いっす。みんなたかいし、はいはいはい、結構暑かった。そうなんだ。そうっすね。自分、なんか、なんていうんですかね、ラッパー ととかとあんま関わりなくてワッソンくんが初めて関われたラッパーで、うん、そのワッソンくんも自分たちの東京来たり、自分が徳島行ったりして、はいうんうん、なんかもう新鮮でした、なんか。ワッソンくんがここに東京にいる感じも新鮮でしたし、自分があっちにいる時もあこんな感じなんだって、えー。面白かったです。そうなんだ。え、ゴトスくんとはもう、まあいい感じで。 一緒にライブやったりとか、ね、普通に仲いい感じで。仲 い, いっす。あ、そうなんだ。他に仲いいラッパーとかいいの他に仲いいラッパーは、アメリカになっちゃうんですけど、はい、自分の義理の弟のフィレックスっていうラッパーとか、はいはいはい、ドレイコっていうラッパーとか、結構日本よりアメリカのラッパーの方が、ああ、関わり多いです、ね。関わり多いんだ。そうそうそうええー、なるほどね、はい。日本でワトソン君以外にいたりする日本でワトソン君以外に、 まあでもこっからねまあいろいろ地方とかやったらねどんどんいろんな人とつながってくるでしょ多分ねそうね徳島ってさ四国って名前とかあったりするあなんか関西弁と徳島県独特ななんかありますあるんだへえー、これは全然知らない場所感がすすはいはいはい もうここはそういう文化なんだなるほどね勉強にもなったしはいはいはい面白いっすうーんなんか日本ってカルフォルニアと日本って同じぐらいのサイズじゃないですか大体あそうだよねでなんかアメリカってなんかテキサスとカルフォルニアとかもうめっちゃ離れないと文化が変わんないじゃないですか確かに日本ってこんなにちっちゃいのになんかいろんな文化があっていいなと思ったっうそうなんだそうっす、ね、やっぱ結構気づく気づくっすああそうなんだ えー、ちなみにさ、徳島でなんか、これなんか違う文化だなって、あと、特にこれ違うなって思ったことがあったうーん。まあ、ラッパーたちと遊んでたんで、まあ、やることは一緒なんた。ああ、<笑>まあね。そうですね。<笑> 2日、3日ぐらいしか入れなかったんですけど。ああ、そっか。まあ、とりあえず楽しかったっていうのが一番、ね、最高やで、ね。そうす。えー、どういう遊びするのラッパーたちとは。この間、ワッソン君と徳島行った時は、 バーベキューとかしたりして、ね、うわ、めっちゃいいやん。めっちゃ楽しかったっす。今夏だし、ね、私、徳島ってなんか自然が綺麗なんですよ。ほいほい。もう自然見ながらバーベキュー、マジで最高です。ああ、それやばいね 川, 川遊びもしたし、うん、結構楽しかったです。へ、えー。なるほどね。バーベキューいいな。 いいね。え、徳島って何が有名なんだ食べ物とかなんか有名な特産物とか食べたうどんがめっちゃうまかったっす。うどんか。徳島の味、えー、最高でした。え、普通の通常のうどんなのそれともやっぱなんか変わってるのなんなんすかね<笑>、まあ。とりあえずめっちゃうまかったっす。そうなんだ。わかんないですけど、<笑>詳しい話は。うどんがめっちゃうまかったっす。えー、徳島。あ、でも確かに徳島ってうどんで有名かもしれないよね。そうですね。そうだよね。ねそっか、うどんいいね。うどんとそばとラーメンだってどれや ラーメンスラーメン屋だ<笑>ラーメン屋だでも徳島でラーメンも食ったんですけど<笑>、うん、それもマジうまかったっす。た多分徳島で一番うまいラーメン連れてもらいました。おー何て言う場所場所覚えてないんですけど、うん、結構辛い系のみて汗かきながら食う系。うわうっっそういうのいいね。めっちゃバース出しながらね。自分タコライスが一番好きなんですタコライスういうほいほいほい。なんか珍しい。え、珍しいですか、ね、珍しくない自分。うん 沖縄に住んでたこともあって あ, あそっかそうねタコライスってあっちでなんかなんか沖縄のものっぽいイメージ俺もちょっとあるかもしれないそうっすよねうん何なんですかねタコライスって、まあ、うまいっすうまいよね一番好きっすへ え, ー、えあれってタコスの固いやつなんかシェルをのせたりとかしてるやつよねこれも何回かしか食べたことないタコライスはなんかタコスの中身をご飯の上に乗っけた、うん って感じっすそういう感じだ。れ食べるって感じええー。あれはあのー、あれとかかけんのなんだっけホットソースとかチリとかかけて食べる感じや、ね、自分辛いのがめっちゃ好きなんで。そうなんだ。かけまくって。ええー。食いまくって。<笑>うまいっす。そうだ。え、でも日本って辛いもの少なくない日本辛いもの少ないっす、ね。そうだよね。そうっす、ね。自分アメリカのテキサスってところも辛いものばっかなんで、うん、そこにいる友達に送ってもらったりして。うん、なるほど ね, そうすね。なんとか。 いやー、なんとか生きてるな<笑>んと か, とか<笑>え、でもバーベキューとか有名よね、テキサスはねそうですよね、肉がめっちゃあっちいい肉があるらしくてはいはいい。多分、牛といえばテキサスああなんか俺そういうイメージあるバーベキューカウボーイみたいなリブとかさーーねダラスカウボーイダラスカウボーイスって名前だしね、あれはアメフトンチームだっけ<笑>あれアメフはアメフトンチーム自分が一番好きなチームですおーダラスカウボーイスアメフトン結構見る あの人結構見るす。見るんだ。そうっす。そうっす。いやー、誰シディラムおお有名な選手だ ダ, ダラスカウボーイズのもうグッズだらけっす、うんののが、あ、そうだろ。めっちゃ好きやん。めっちゃ好きっす。でもアメリカ行くと、多分もう、なんか好きなチーム決めないといけないっていう<笑>あああるっすなんか。その風潮ちょっとわかる気がする。結構あるっ す, 結 構, るっす結構あるよね。試合とか行くじゃないですか。うん もうほぼギャングス、もう<笑>、カウボーイズの、この間行った試合がヒューストンとダラスの試合なんですけど、もう、ヒューストンのやつらが、会場がダラスだったんですけど、もうみんなヒューストンの服着けて、ファッキューっていう音楽流して、もう駐車場走り回ったり、もう、げえな。どのチームが好きかで結構喧嘩とかしてるうんうんて っ, ててってるやばいよね。結構熱狂的な人が多いよね。熱狂的な人が多い。やばいよ。 そうか<笑>あてかさっきから触れなかったんだけどさこんだけ事故って言ったらさスポーツできないと思うんだけどこれどうした何かあった<笑>バイクで事故りましたバイクで事故ったんだえぐえおったのおりました左足骨折してて右足はもっともっと骨折してるんですけどえ、はい、もう歩くためには外してそうですねなんか朝まで東京のハーレムって っていうクラブがあるじゃないですか、はいはいうんうん、そことかなんかいろんなところ回って飲みまくって、うん、バイクで乗って帰って<笑>バガ遊んでバガジゴッとかですね危<笑>ねーなー<笑>えなこれ全治どんくらいなの全治明日から多分入院するかもしれないんですけど多分12か月とか言われました、ねうん、うわえぐいね手術とかしなきゃいけないの手術しないといけないかもしれないですねマジか それ、えぐいな。ですね、で多分、ここも折れてるかもしれないんですね。痛いんだ。結構痛いですね。<笑>審査はしてもらってないんですよ。最近とかだよね、だってね。いつだっけどんぐらい前かな。四四四日前。四日、そうか、四日前ぐらいで。4日前ぐらいです、ね。ストーリーで見たのもんだって。そうですねで。救急車来え、どうしたみたいな。やばかったっす。やかったね、警察事にならなくてよかった。ああ、あならなかったんだなかったっ、ね。よかったね、それはね。うまいことやうまいことやって。うまいことやって、ね。<笑> 大丈夫でし<笑>やばいね<笑>そっかいやーえ救急車だけどえもうその時はさめっちゃいろんな子が血りだしてたわけで結構テックリースのズボンつけてたんですけど、うん、グレーのズボンが真っ赤になって結構やわかったです、ね、えグいやんティーもここら辺も全部血り出ててあそれもやばいもんねそうそうそう結構エグうやんやっぱ人生で一番ぐらいのお、OK、けが今のところ 今んとこは、そうっすかね、たぶんそうっすね。やばいね。ちょっと気をつけてよ。ラッパーっぽいからいいんだと思うんだけどさ、わかんないけど。<笑>いや、でもマジで気をつけて。今日もね、入ってくる時もちょっときも大変そうだったからさ、大丈夫かなみたいなね。やばいね。救急車ね、俺も救急車1回しか乗ったことないからさ。マジですかうん。自分、救急車は結構慣れてるっす。結構慣れてるの。2、3、4回ぐらいは。マジで なんか一回目が、どんぐらい小学校か中学校ぐらいの時になんか心臓がちょっと止まって、ええ、やっぱみたいな、今一瞬心臓止まったよねって感じで、病院行って何か分からないって言われて、うん。怖いね、それ。そうそうそうで、残りはなんか友達が救急車に運ばれてる、付き添いとかっすね。うー、なるほどね。<笑>周りで怪我人が多いんだ。<笑>周り怪我人なんかこの間、1、2年前なんですけど、ビリーっていう友達がいて、うん、はいはい その人がショットガンで足打たれて、で、なんか、ショットガンって、なんか弾、弾、普通の銃でバーンっていくじゃないですか、うんうん、ショットガンって弾が散らばるんで、はいはい、その破片が足に当たって、なんか、あっちーとか言うなかなあっちー痛いじゃなくて、あっちーとか。<笑>痛いって聞いたら、いや、熱いって言われて、めっちゃ足が燃えてるって言われて、<笑>いいね、救急車呼んで一緒に病院へええー、ぐいね。えー、ぐっと、すい。あっちーとか、涼しいす。暑いんだ。暑いらしいです。 痛いの前にやついてるってなんかすごいね。そうっすね<笑>。やば。銃で撃たれるのやばいね。やばいっす、ね。怖すぎるんだけど、ね。で、その撃ったやつはなんか知り合いだったっていう、うん。マジでやばいっす、ね。アメリカあるあるっすね。嫉妬かなんか。嫉妬っすね。え、なんで起きたかわかんないのそれは。理由はわかんない。わかんないっすね。わかってない。自分も多分本人もわかんないだろうし。でももう話じゃない、なんかもう消えちゃったんですよね。撃った人が。ああ、そういうことそうですね。どこにいるかわかんないし。 そうね。だってバレたら捕まるしね、みたいなね。そうそうえぐい な, なえぐいえ。そういうところ結構、周り結構昔からそういう言葉まであったのあ、でも、あったんすけど、なんかもう、アメリカ多分もう普通なんで多分それが。あー、まあ私、フットとかにね、育ってるとね。この間検索したんですけど、自分のダラスっていう街だけでも、うん、年に300人とか死んだ日、時があって。一日ってこと いや年に年にみきりにか10だよだから多分1日 0.5 人ぐらいです、ね、そうだよねえぐいなぐい、ね、怖いよね怖いっすねそっかそうなんだまあでも今日本でね安全にいるけどねそうっすよ ね, そうねえーわそれは結構でもショッキングだと思うよね日本俺もそういうのはあんまり体感しなかったからアメリカにいった時とかもなるほどなえ、ちなみにさ あのベネ君とはさなんか結構会ったりするん結構会いますねあそうなんだなんかもう自分がもう日本にいる時は遊ぶ時はもうベネたちの練馬の方へ行ってはいはいはいで遊んでるっていはいはいはいはいなくても誰かしいいるいす。ああなるほどね。え住んではとかは練馬区でははいいんだ。練馬はいはで。はいはいはないはすはいはいはいはいはいかいはとかいはいはいはいはいいはい いろんなところ転点々としてる。あ、点々としてるってことか。なるほどね。そっか、そっ か, だか。まあ、そうだもんね。日本に行き来してる。アメリカとかに行き来してるから。そう、ね、そうか、そっか。いろんなとこ い, いんえちなみにさ、住んだ町の中でさ、この町よかったなっていうとこあったりする ?1 番がダラスなんですけど、うん、2番が沖縄で、3番が横浜で、4番カルフォルニアっすおー。 やばいね。じゃあ、これからなんかやっていきたい予定とかあったりするのこれからは、音楽も出す、出したいし、うん、いつか映画とかも作りたいっす。映画作りたいの映画作りたい。え、マジで言ってる自分の映画作りたいっす。それ自分のついてってこと自分について作り、なんか、8マイルとか、そっちとか。はい、は, いはいはいはい。なんか、アメリカから日本を行き来するストーリー系を作りたいっす。ああ、それ確かにね。それもやりたいし、 アメリカで、なんか自分英語じゃないですか、うん。それを、それになんか日本のこともちょこちょこ書いて、アメリカに日本がちょっと伝わると、はいはいはい、は。い。嬉しいっす。ああ。なるほどね。え、確かにそうだよね。エイトマイルとかね。結構、ね、ラッパーについてのさ、最近ミュージシャンのついての映画とかも多いやん。多いっすか多く、ね、ないなんかエルビス・プレスリーとか、えー、ロケット ロケットマンってあれなんだ。有名な結構 UK のシンガーだと思うんだけど、えー。なんか、そう、そういう事例みたいなのが結構多くなってきてる。そっち系の映画作れたら、もうん、満足ではないんですけど、うん、一段落ついたなっていう感じですね、えー。ちなみになんか近くから目標とかの、この、具体的にここをやりたいとか。近くか目標は、まあ、あとりあえず今年はライブいっぱいして、いっぱい曲作って、うん、来年からなんか、 なんかステップアップしてなんかブランドとか作りながらラップした、はいはいろ、はいろと最終的には自分のレーベル持ちたいですねあ自分でレーベル作りたいんだそうですねええー、いい ね, そ う, ですねそうなんだ作りたいえちなみにさこの T シャツさなんか俺あこれトラビスっていうブランドなんです、ね、うんうんうんなんかパフォーマンスしてなかったインポップアップとしてパフォーマンスして洋服いただいていいね そういうのもやっぱりインスピーションだったりするのファッションとかさ。好きなファッションとかあったりするのうーん、好きなファッション。まあ、自分大体普段白 T なんですよ。ああ、そうなんだ。そうすうんまあ、好きなファッション。自分スキニー系が好きっす、ね。えーなんか。アミリーとか買いたいっす。ああ、何アミリーとか買いたい。アミリー。ああ、わかるわかる、ね。あのブランドね。そういうのも好きだし。うん、あと何が好きなのパープルブランドとかも好きっす、ね。パープルブランドわかんないわなんかズボンのブランドがあるん。えー。 そっち系が好きっす。そうなんだ。結構パンツにこだわりあったりすんのじゃんこだわり、うーん、かっこよければいいかなって感じです。そうなんだ。こだわりは特にないっすね。ファッションとかはさ、自分で、例えばアメリーとかさ、あの、パープルブランドとかさ、どういうところでそういうファッション情報はどういうところでな、なんか、どういうところなんだろう。周りの友達も好きですし、 多分もう自然とそういうのが好きになってるって感じですね。そうなんだ。お父さんの影響もちょっとあるっすね。なんか自分が今してるファッション。ああ。そうなんだ。お父さんアメリカの人お父さんアメリカです。お父さん、面白いのがお父さんがん、ね、あ、そうだろう。それで自分が15ぐらいの時に、一人暮らしになったきっかけっていうのが喧嘩して一人暮らしになって、その時はもう、 バーって頭熱くなってもう、うんうん、こいつはいいやと思って俺も入るわって感じであそっち側のところで一人暮らし始めてあそうそうっす、ね、あ反骨精神からそっち行ったっていうのがあるんだそうですねあ 反, 抗そうだろ 反, 抗反抗的に<笑>そうっすね、えー、そうなんだ、ねえー、なるほどなそれもすごいな<笑>親子喧嘩がギャングに入る理由になったってヤバくないめっちゃアメリカやで、ね、<笑>そっかった理由が、うん なんか、お父さんがなん、なんて言うんですかね、なんか、家にご飯とかもなくて、うん、毎日パーティー行って、なんか、ったちと、家帰ってくるために、もう誰かしらの人たちが家で溜まってるみたいな。それになんか、切れて出て行ったのに自分もそうなっちまったっていう。<笑><あー><笑>結果的に、なんか、<笑>そっか。やっぱ、親子多分似るんだと思う。似るよね。まあ、それはちょっとわかるそ。そうなんだ。え、今もまだ仲悪いのじゃあ。 今も連絡取ってない状態なんですけど、うん、自分のブルービームがバズって、うん、なんかお父さんじゃないんですけど、お父さんの周りの家族のメンバーから連絡来るようになってるんですけど、まあ、返信とかはできてないんですけど、えー、あまあお父さんって一人しかいないから、まあね、いつか、仲直りできたらいいかな、うん、そ, う そ, うそういう意味では、やっぱこの曲もアメリカのオーディエンスも結構いるのか。結構います。まあそうではない、英語の曲だし、ね。そうそうあと タイでバズってるらしくてタイとカンて、タイでバズってるんだ で, すで今なんかタイのラッパーとに DM でなんか曲やろうよっていう DM が結構来てるええー、やばえタイのヒップホップめっちゃ熱いの知ってるタイめっちゃ熱いです自分もなんかブルーディームバズった後に、うん、タイどうなんだろうと思って検索したんですけど、うん、もうアメリカっすいやもうほんとそうだよね<笑>ううマジであとなんかタイの人自分なんかそこら辺の人がなんかギャングサインってあるじゃないですか、うん それ、なんかあんまこいつ絶対見た目だけで違うだろうってずっと思ってるんですけど、うんうん、タイの人のギャングサイン見るとなんかあちゃんと当たってるんですよねな ん, あーなんかあるんですかねへえー、あるのかもねあるかもしれないですね あ, あとベトナムとかもあー、ね、あーはいはい暑、はいすねなるほどねのヒップホップシーンってことそうっすねえ、ちなみにタイのさラッパーでさ暑い人って誰なの多分日本で知らない人多いと思うん、ね、で僕あんま詳しくないんですよああそうなんだ 何だったっけ な, な公式マークついてたから多分有名だと思うんですけど名前までは覚えてないです、ねうん。ああ、そうかそうか。いや、なんか、タイのヒップホップがついてるのは俺もなんかちょっとことづてに聞いてて、うん、結構さ、日本とかだったらさ、何百万回生いったら結構すごいじゃん。そうっす。めっちゃ売れてる曲でもさ、まあ、ギリ。 66ミリオンとかじゃん。多分90とかわかんないけど、ね。向こうはもう100ミリオンとか普通にあるんですよ。そか、ね そ, ね、それ考えると見ると。はい、すごい す,、ね、すごいよね。普通 に, 普通にね、うん。もう桁が一個違うみたいな、ね、オーディエンスとか、ね、YouTube のミュージックとか見てても。うん、それめっちゃ面白いよな。タイとか、ね、国外狙ってくんだったらそれも終わりなのかな自分ないかこれかん。 タイとかロンドンとかそっち系とコラボできたらいいな。うん、ああ、UK とかとぶ。そうっすね。ねやばい、ね。世界的に動けたらいいかな。確かに。まあ、英語もできるしね。そうっすね。ね確かにね。わあでも面白そうだね。わあじゃあこれから日本から羽ばたいて。これからいろんなところと。おぉ。超楽しみだな。楽しみっす。いいね。ちなみになんか海外のアーティストでこの人やってみたいとかいんの、うん、ダラスなんで、うん、リル・ローレットって知ってます。わかんない。リル・ローレットっていうなんかラッパーがいたんですけど、うん めっちゃやりたかったんですけど、なんか同じ地元として、うん、なくなっちゃったんです。あはいはい、はい、<笑>あ、そうなんだ。結構ショックでした、ね。ああ。RIP。RIP なんですね。<笑>そっかそっか。ええー、なるほどね。まあじゃあこれからも、まあ国外とかもね、どんどんどんど ん, どんやっていくと思うんで、これからのね、活躍も本当に期待だね。今回は出演してくれて。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ます じ, ゃじゃあ、また次のエピソードで。 お会いしましょう。Let's go. <laughs> Arusha. Arusha.